いやいやいやいや、来ましたよ来ましたよ皆さん。はい、ということでね、鬼滅の刃の刀舵の里編ということなんですけども、えー、本日やる動画ですね、今日ね皆さん、ちょっといつもと違くないですか、そうワイプが出てるんですよ。 ということで、今日はですね、今週についに迫ってまいりました、鬼滅の刃のイベントがですね、2つほどございまして、今日はですね、その直前情報まとめということで、まあ、今週に迫ってきたイベントを2つほど詳細をね、しっかり見ていこうというコーナーとなっておりますよということで、皆さん見てほしいのがですね、こちらちょっとワイプで見えてないんですが、 あの、鬼滅の刃のホームページにですね、なんと今週開催されますイベントの情報がデカデカと載っておりまして、これ、刀鍛冶の袖のキービジュアルのね、隣にこれ、これもうやっちゃうんじゃないこれ<笑>。情報これ新しいのこれ来ちゃうんじゃないのっていうことでね、ちょっともうほんと楽しみですよ。皆さん今週は宴ということで、まあ、早速、えー、アニプレックスオンラインフェスの方から見ていきたいなと思います。 さあアニプレックスオンラインフェスということなんですけども、えー、そんな日にちですね、えー、まずは、えー、見えてないですけども、えー、2022年の9月の24日に、えー、開催ということで、まあ、こちら昼の12時から開催するんですが、まあ、タイムテーブルとかはまあちょっとおいおい見ていきたいなと思いますで私も同日ですね生放送をね同時視聴という形でやらせていただこうかなと思ってるんで本当楽しみなんですが早速ねそんな最新情報というかまあ詳細情報を見て いいきたいなと思いますさあ、こんな感じで、まあ、概要なんですが、まあ、そうですね、えー、2022年の9月の24日土曜日昼の12時より、えー、アニプレックス公式チャンネルより配信開始ということで、私は昼の12時より前からね、生放送はちょっと始めようかなと思ってます。で、まあ、こちらがね、アニプレックスの人気アニメ、新作アニメの最新情報発表会だよということでね、 いや、かなりすごいね、イベントだし、豪華アーティストによるね、ライブなんかもございます、ということで。いやー、いいですね。うーん。11時会場みたいですね、現地は。うん。ということで、見ていきましょう。おもうすでにね、枠が立ってるんですね、YouTube ね、ストリーミングということで。はい。さあさあさあ見ていきたいなと思いますが、こちらがタイムテーブルとなっております。まあ、昼の12時、そう、オープニングがあった後に、もうすぐにですね、鬼滅の刃、来ます。 さあ、そして、えー、こちらね、鬼滅の刃の、まあ、どういうステージかというとね、まあ、オーケストラコンサート、えー、鬼滅の奏でかなえ、OF 特別版ということなんですけども、えー、こちらがですね、詳細情報が出ておりまして、こちらでございます。はい、えー、なんとですね、20分間による、オーケストラか。 あるよということでえ、しかも映像もですね、マッチングした形で、えー、ね、えー、お届けするということで、私はですね、こちらの20分間の最後にね、PV がね、公開されちゃうんじゃないかなと思ってるんですよね。うーん。さあ、どうなんでしょうかね。 まあね、オープニングということで、一番最初の、まあ、スタートということもありますので、いや、かなりいいポジションだなと思ってますし、PV 公開するなら、そのオーケストラをこうやった後にね、こう、刀鍛冶の里編の新しいこう BGM に変わって、そこで、こう、PV とともに、 このオーケストラが見れるんじゃないかなと個人的には思ってます。なので新しい PV ちょっと期待だなと思ってるんですけども。まあその後ですね。まあこんな感じで人気作品の最新情報がありますよね。リコリス・リコイルなんかね。いやーちょっと、ちょっと最近のね、ほんとブームというかね、結構来てますよね。魚ってね。<笑>僕も見てるんですけど面白いですよね。さあそしてブリーチもね、えー、PV 公開されましたね。この前すごかったっすね。クオリティ高かった。さあここで最新情報が見れるみたいです。10月開始のね、アニメ ね、見れるみたいで、すねでこの辺昼なんですけど、このアニプレックス EXE っていうこの謎の、うん、ステージプログラムがありますね。これもちょっと期待というか、これ何やるんだろうね。うん。で、まあ一応新情報、ルローニ検診ということでね。まあルローニ検診、そうだね。最新情報を解禁してないんで、ここで一気に解禁されるんじゃないかなって感じですよね。で、2時から、まあ、ミュージックライブということで、レオナさん。レオナさん来ますね。そして、かぐや様は小暮らせたいの。 おー、ミュージックショーがあるよということで。いや、いいっすね。うん、いいっすね。うん。で、まあ、あの、DJ のパフォーマーがあったり、まあ、3時台からは、ちょっとこの、他のね、えー、最新情報というか、まあ、アニメの最新情報があるみたいです。で、この、ここにですね、新作発表というのがあるんですが、まあ、これはどうなんだろうね。まあ、新しいアニプレックスの作品の新作情報を発表するのか、って感じかな。 で、まあ、もしくは、まあ、個人的に思ってるのは、まあ、鬼滅の刃のね、うん、新作情報、まあ、この辺で、こう、なんつうの、まあ、まだ発表されてないので、 まあ、あってもおかしくないかなと思ってますね。そして、ま、あここも、この作品の新情報があるということで。で、最後にですね、ミュージックライブ4時までやるんですね。最後にですね、エメさんのライブの締めがあるよということで、エメさんはですね、何を歌うのかということなんですけども、こちらでございます。いや、多分ですけども、残響参加、えー、歌うんじゃないでしょうかね。この、えっ、ー、と、アニブレックスのオンラインフェスの CM、えー、僕見たときに、そう、残響参加が背景に、こう、あったので、ま、あこれはちょっと残響 共産歌うんじゃないかなと思ってますね。なので、まあ、鳥がエメさんだよということで、まあ、もしかしたら、この辺にね、また、鬼滅の刃の情報があるっていう可能性もありますね。全然、鳥が、やっぱ、鬼滅のね、遊郭編のオープニングということなので、まあ、エンディングまでね。そう、まあ、あのー、一応ね、スタート、まあ、オープニングに鬼滅の刃来ますけども、一日の、まあ、この一日のどこかで、まあ、あのー、こう小刻みにね、うん、小刻みというか、ななんなんなん小刻みに。<笑>最新 情報が解禁される可能性はい。まあこんな感じかな。で、まあラインナップですね。はい。うん。あやかしトライアングルね。エンゲージキス。俺だけレベルアップな件ン。かぐやすマークをください。そして、ちょっと見えてますでしょうか。鬼滅の刃ということでございます。はい。さあさあさあさあさあ。まあこんな感じでどんどんどんどんありますね。結構多いね。うん。結構多い。さあ結構多い。そしてキャストさんなんですが、 まあこれオーケストラコンサートということで、まあ特に鬼滅の刃のステージがあるわけでは多分ないので、まあキャストさんは、鬼滅の刃のキャストさんは一応は来ないですね。一応来ないんですが、まあその辺はちょっとアンドモアとはなっているので、まあスペシャルゲストの方たちで来る可能性は全然ありますね。うん。花澤香菜さんとか来てくれる可能性全然ありますね。うん。 ということで、これはまあ、直前までまだまだ、追加されそうなので、えー、まだ期待ですね。はい。というかまあ、当日、こうね、シークレットゲストという形で来る可能性も高いですね。でまあ、アーティストさんはもう追加ないみたいなんですが、えー、青いエールさん。嬉しいね。嬉しい<笑>。そして、エメさん。 はい沢野博之さん。おおすごいね。沢野博之さん来んのあの、進撃の巨人の BGM ね、担当されてる方ですよね。うん。で、えー、これがかぐや様のね、メンツというか、メンバーということでね、あのー、ね、歌手のメンバーなんですけどね。いや、鈴木正幸さんね、いいっすね。僕大好きなんで、ちょっとこれは個人的に楽しみかな。かぐや様大好きなんでね。で、そしてはるかさんかな。で、レオナさん。レオナさん、嬉しいね。シャドウハウスとか。 え、歌ってる、オープニング歌ってるからね、それ歌うんじゃないかなと思いますね。で、そして MC&DJ ということで、まあ、こちらがね、MC&DJ さんがね、え、来られるみたいでございます。ということですね。まあ、一応、え、アニプレックスオンラインフェスの詳細情報に関してはこんな感じだよということで、続いてですね、えー、鬼滅の刃の今週開催されますイベントを続いて見ていきましょう。こちらでございます。さあこちらです。 さあなんと皆さん、これは何ですかね、皆さん知ってましたか、今週ですね、開催されます、鬼滅の刃の大型イベント、花火の共演ということで、いや、これはね、ちょっとね、楽しみなんですよ。 うん、個人的には楽しみなんですよ。で、こっからはド派手に行くぜということで、まあ、こちら何かと言いますとですね、花火大会なんですが、えー、鬼滅の刃の、まあ、テーマにした、まあ、名シーンをですね、花火、音楽、照明、レーザー、LED パネルで演出、花火の共演を全集中で堪能せよということで、まあ、こちら富士急ハイランドにてですね、2022年の9月の24日、そして9月の25日に、まあ、花火大会 を行ううよということでこちらね見てほしいんですが開幕がですね6時なんですが終演がですね9時20分ということで1時間20分にも渡って花火を連続で放ち続けるよということでこれはおいでけえぞこのクソイベントでけえぞうん。 でですね、こちらのイベント、僕はですね、すごいね、興味深いなっていうか、まあ、これ今週宴すぎないって感じなんですけど、9月の24日。これなんですよね。先ほどね、紹介しましたけども、アニプレックスオンラインフェスと、この花火の共演、同日なんですよね。これは、わざとなんじゃないのワンちゃん。 同じ日に合わせたんじゃないのこの花火の共演の方をね。うん。で、もしこれわざとだった場合は、僕はちょっとこの日ちょっと期待だなと思ってて、鬼滅の刃の刀鍛冶のテンの最新情報を解禁すんじゃね これは、ちょっと今週ちょっとマジでこのアニプレックスオンラインフェスで解禁しなくても、この花火の共演で解禁するっていう可能性が非常に高いなと思ってて、こちらですね、映像配信もねあるんですよ。ちょっと後で紹介しますけども、映像配信ももちろんございまして、現地に行けない人も見れるんですよ。で、しかもこれね、名シーンをこのいろんなものを使って表現するじゃないですか。 もしかしたらね、ちょっとね、これなんかコメント欄でいたんですけども、この花火大会の演出で放送日を打ち上げるんじゃないかっていうね、ちょっと説がありまして、はい。僕それちょっとね、聞いた瞬間に、お、それワンチャンあるぞって思ったんですよね。そしたらめちゃくちゃ激アツじゃないで、しかもこれ、遊楽編の花火大会じゃないですか。だから、 なんつーの次に向けてのこうなんつー花火大会ということで刀鍛冶カジノサト編のこうラストの演出として刀鍛冶カジノサト編を混ぜてきてそこで放送日を花火で打ち上げちゃったらもうこれは鬼滅ファン大号泣<笑>もうねうんということでちょっとワンチャンマジで今週激アツだよということでお知らせなんですよね。うーん で、しかもね、このフレーズ見てくださいよ。こっからド派手に行くぜということで、おいおい、ワンチャン刀舵だったね。ド派手に行くぜっていうことを示してんじゃないかな。アニメ戦もド派手に行っちゃうぜっていう、アニメをもうやっちゃうぜみたいなことをちょっと示してんじゃないかななんてね、思うんですけどもね。CM なんかもありますよということでね。 で、これね、まあ、現地に行かれる方は本当にいいと思います。マジ、行った方がいいと思うんですけど、僕も行きたいんですが、まあ、S 席1万1000円ということでね、まあでも払う価値あるよね。だって花火大会で1時間以上見れて、これ、鬼滅好きな人はだって音楽とかも多分危険じゃないのうーん、最高だよ。<笑>最高だよ。こんな花火大会多分二度と、 ねやってくれないレベルですよね。で、S 席、L 感じだったけど、S 席こんな感じみたいですね。A 席もかなりね、すごいし、ファミリーシートもすごいね。あ、打ち上げエリアこうか。へえー、どこでやるんだろうね。あの、富士急ハイランドのどの辺でやるのかな。ねわかんないですけど、富士急ハイランド広いからね。うで、はいえ。動画配信ということでね、こちらございます。配信サイト。これは、えっ、ー、と、有料配信なんですけども、まあ、僕、このやつ使ったことありますね。これちょっと開いてみようか。おえすげえすげえすげえ。 すげえ。これ開いてみるとですね。これ結構見やすい配信のね、あれで僕も以前に利用したことあるんですけどもね。うん。5時半からこれ見れるのかなで、6時からも多分これ配信が始まるよっていうことなんだと思うんですけど、えー、チケット購入すればね、見れるよって感じですかね。で、これ配信チケットがこれ1日3300円うん。まあ割と、 高めではあるんですけども、まあ、現地に行けない人からすると全然ありがたいのかなとは思いますよね。で、3300円払う価値あると思うし、正直、やっぱ鬼滅の世界観を表してくれるんだったら全然僕はいいんじゃないって思いますね。うん。めっちゃ楽しいと思うよ。臨場感あって。うん。まあちょっとこれは僕はちょっと見ようかなとは思います。ちょっと個人的に見ようかなと思います。アニプレックスオンラインフェストしかも時間被ってないのがやってるよね。 これ<笑>、これ6時からなんですよ。アニプレックスオンラインフェスと時間被ってないのがやってるよね。うーん、マジでやってると思うわ。だって、アニプレックスオンラインフェス4時に終わるじゃん。で、これ6時からじゃん。これちょっと、わざと、わざとかぶせに行ってないこれ同じ日に。うん、定期、そんな気がします。なので、最新情報期きたいですね。うん。で、でですね。まあ、私、ちょっとこの花火大会の方も、 ちょっと最新情報を期待できるし、一応ちょっと個人的になんか見たいなっていう、こう配信があるので、こう、み、一緒に見たいなっていうか同時視聴でちょっとやりたいなと思ってるので、ちょっとアニプレックスオンラインフェス終わった後に、ちょっと時間、1時間ぐらい空けて、花火大会の方も生放送しようかななんてね、考えてるんで、ちょっと来週の土曜日はですね、ちょっと2本生放送やっちゃおうかなと。 思ってます。まあ、昼間からね、11時ぐらいから、昼の11時ぐらいから、夜の<笑> 7時ぐらいまで、ちょっと8時間ぐらい生放送やっちゃうかもしれないですね。<笑>やばいね。うん、来週ということで、まあ、来週はちょっと生放送ね。まあ、花火大会はちょっと生放送するかまだ決まってないんですけども、アニプレックスのオンラインフェスは確定ですし、 ちょっと多分やる可能性高いので皆さんもね、えー、一緒にちょっと楽しみましょう。はい。生放送ぜひご覧、あの見に来てください。ということで、まあ一応こんな感じかな。詳細情報、富士急ハイランドの位置とかを、まあ、あの行く人が確認しておいてくださいって感じですかね。いやー、ちょっと楽しみだわ。うん、今週やべえ。今週ってか、まあ来週のこの時間、うん、動画今配信してるのが、ちょっとちょうど土曜日のっていう形だと思うんだけども、ちょうど一週間後ですね。 何があるかわからないよ。うーん、マジで何があるかわかんないし、来週ちょっとこの2つのイベントがダブルブッキングしちゃってるよということで、いやー、ちょっと、来るんじゃない来るんじゃないうん、来るんじゃないと思ってますね。うーん、楽しみです。はい。でですね、ちょっとやばい情報入ってきちゃったんですけども、皆さん、こちらご覧ください。え、なんとですね、鬼滅の刃遊楽編の方のね、 まあ、ネットフリックス、てか、ま、鬼滅の刃全体のシリーズかなネットフリックスの配信がですね、なんと10月の9日に配信が終了するという情報が入りまして、えっとえ鬼滅の刃ネットフリックスで見れなくなっちゃうのってことなんですけども、皆さん、これさ、歩くね追加情報というか。これ新しいさ、アニメがさ、これ始まるからじゃないのこれ終了すんの。 じゃないいや僕はちょっとね思ってるのはこういうネットフリックスの人気作品の配信がちょっと終了する時って次なるなんつうの動きじゃないけどそれを表してるんですよで大体まああの一、ー、回ねネットフリックスで配信がねここで終了したとしても次にまた追加っていうのは全然あるあるんですよていうかまあ大体そういう人気作品っていうのは次にまたえー 一回終了してもまた、えー、期間はちょっと空けてみたいな感じで、えー、更新があるんですけどもこの10月9日というところで鬼滅の刃のアニメの配信が終了するよっていうのはね、えー、何か意味があるんじゃないかなと僕は思ってますいやーというかまあこのタイミング えー、この9月の24日にこのでかいイベントがあってしかも10月の初めにこの配信も終了するよっていうのはこの次なる任務刀鍛冶カジノサト編の最新情報がこの9月のねどこかであるんじゃないかなと思っててやっぱり今週のイベントものすごく激アツなんじゃないかなと思っておりますうんなのでまあ刀鍛冶カジノサト編の第1話の最新情報ついに 今週来ちゃうんじゃないのということで、まあ皆さん、ちょっとワクワクが止まらなくて、今日の動画はね<笑>、変な感じになってると思うんですけども、まあ、そういうことですよ。うん。はい、ということでね、まあ皆さん今週というかまあ土曜日、次の週の土曜日、9月の24日、生放送でお会いしましょうということで<笑>、 いやもう久しぶりにね生放送もできますし本当楽しみです。はいということで「えー、鬼滅では刀鍛冶の里編の」の第1話最新情報確定なということで今日最新情報確定なということでね、えー、坂本勇人になってりましたけどもはいありがとうございましたということでバイバーイ